ほら、人の話聞いてねえのかバカ猿。カイドウを倒すのは俺だそこだカイドウ君の負けっぱなしじゃいられねえそれより周りの敵を片付けるのが先だろうまともに進めねえあとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ どこだ俺から逃げられると思うなよ。 ビッグマムもう着いたのかこうなったら先にアイスをぶっ飛ばそうビッグマムだとガイドを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ来た取られるもんなら止めてみよう出てこい、麦わら、うん、この島にいるのは分かってるんだ and h t l l o 確確この生意気なガキどもが俺に立てつくんだね四皇がどうしたてめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだたテレワントランディー ガキど誰をぶっ飛ばすんだ バカもこんな野郎と組んだくらい。 俺の首が取れるとでも思ったのかお前らみてえなガキが海賊王になるだぞ頭に乗るな麦わら俺の下につく気がねえならもういい二人仲良く死ねかつてこの世のすべてを手に入れた男ゴールドドジャー 彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てた と, というグランドラインの果てにあるというワンピースその宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した人々はロマンを追い求める世はまさに大海賊時代 が海賊になれるかなる俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやるおお、俺たちを超えるのかじゃあこの帽子をお前に預ける。 大切な帽子だいつかきっと返しに来い立派な海賊になってな光をあげろ大分か出発だそして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる 10年後いやあ、今日は船出日和だなまずは仲間集めだ10人は欲しいなよっしゃー行くぞ海賊王に俺はなる そしてモンキー・ D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出たそしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーでさまざまな出会いを経験する海賊狩りの剣士ゾロ狙撃手のウソップコックのサンジ航海士のナミそして海賊船 ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えたルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドラインその果てにはかつての海賊王ゴールド・ロジャーが残したといわれる「ワンピースがあるとされる数々の仲間と共に イーストブルーの名だたるつわものや海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白涼のスモーカーに追われたが何とか振り切りイーストブルーを後にする俺はオールブルーを見つけるために俺は海賊を俺は大剣豪に私は 世界地図を描くためお お, お俺は勇敢ななるる海の戦士になるためだルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだったエクゾーだグランドライングラランンドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女 ビビと出会うバロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったがナミが高熱を発して倒れてしまうそこでビビは一つの提案をする一刻も早くナミさんの病気を治してそしてアラバスタへそれがこの船の最高速度でしょドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクタークレハにナミを見せ クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会うルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという誘ってくれてありがとう俺はここに残るけどいつかまたさ気が向いたらここへうい行こう 波の病状も無事回復しチョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取るよしやるか クロコダイルはアラバスタのヒーローなのええクロコダイルは王家七部海つまり世界政府公認の海賊ってこと国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないのしかし その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとはみんな夢にも思ってねえんだろうなクロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてるまずはそれを抑さえてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる話はわかったわあれルフィは 木原やっぱり来たかこの国へお前あの時の煙なんでこんなところにローグタウンじゃあと一歩で逃げられたがここで必ず捕らえてやるとりあえず逃げるしかねえ わしり海兵どもを緊急招集町をくまなく回って麦わらの一味を探せ麦わらの一味が了解です今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を捕まってたまるか 逃がすかホワイトブローかげろえっやめときなお前は煙だろうが俺は火だ俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよてめえか白ひげ海賊団の二番隊隊長が。 このの国に何の用だポートガスディエース弟ねえ探してんだエース変わらねえなルフィ。 どう、はあ 蹴散らすぞ 抢 手になるぜその過去に習うんだよね。 俺たち以外の海賊を終えよう私が捕らえなければいけないのはあなたたちですあなた捕まえなきゃいけないのにまだだっ捕まるわけにはいかねえんだよこの手で逃がしません 一人でスモーカーさんと合流しないとようやく行ってくい俺に任せろ オッケッオッケッもう少しで逃げ切れるな。いつまでも逃げ切れると思うな。 くぞスモーカーカさん遅くなりまよした てどこ行っちゃーーおおーーーー こ, こまで追ってきててめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。三<笑> レッド はいこれ以上のボールは許しませんあっあっあっあっあっあっ クソードーカーあとは頼んだぞ田尻せいーこの手であ止めまよハミったな見てしたくねっ スモーカー大佐と連絡が取れん 浮き輪はどこだ。今のうちに敵を巻くぞ、うん。兄ちゃん。さっきのやつはお前の兄貴なのか。あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より三つ上だから、三年早く島を出たんだ。 しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとはとにかく強えんだエースは勝負して一回も勝ったことなかったあんたが一度も生身の人間にそうさ負け負けだったでも今やったら俺が勝つねお前が誰に勝てるって いこいつはどうも皆さんうちの弟がいつもお世話にいやまったくとにかくまあ会えてよかったほらこれをお前に渡したかったあ紙髪切れじゃんかそいつを持ってろずっとだその髪切れが俺とお前をまた引き合わせる 出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだお前らもこいつには手ぇくだろうがよろしく頼むようもう行くのかああ俺は今重罪人を追ってる最近は黒ひげと名乗ってるらしいが元々は白ひげ海賊団二番隊隊員俺の部下だ やつは海賊船で最悪の罪仲間殺しをして船から逃げた隊長の俺が始末をつけなきゃならに、そんなことでもねえ限り俺はこの海を逆走したりしねえよ<笑>次に会う時は海賊の高みだ 恋を高みへルフィ。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 つまんねえ何をコラビビ俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ<笑>反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのかその町についても俺たちは何もすることはね海賊だからなこいつは考えもなしに。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 お前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ教えろよクロコダイルの居場所 オーダーダたまわりましたクロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが再びスモーカーに追撃されビビサンジチョッパーとはぐれてしまうスモーカーともどもレインディナーズに突入したもののルフィたちは。 クロコダイルの罠によって捕らえられてしまった巧妙な罠だああ、しようがなかった避けられた罠よ後先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないの、あんたたちまったくだあんたもよ こんな時に私たちを追い回すからこんなことになってんじゃない共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえかクロコダイルあ あ, あ, あ噂通りの野犬だなスモーカー君あなから俺を味方とは思ってくれてねえようだだが正解だ てめえには自己死してもらうことにしよう。おもの相手によく戦ったと政府には報告しておくさ。あいつが七界の一人か。お前がクロコダイルおい俺と勝負しろまあそう吠えるな。ちょうど頃合い。 パーティーの始まる時間だ違うかミスオールサンデーええ間もなく反乱がアルバーナに向かって動き出すさて俺たちは一足先に失礼するとしようアルバーナで大事な用があるんでなプルプルプルプルプルプルプル えー、こちらは、クソレストランてめえ一体何者だ俺か俺はミスター・プリンスうちのクルーたちが世話になってるようだなミスター・プリンス今どこにいるそりゃ言えねえな 抵抗すらせやがって<笑>もしもしレインディナーズの前で妙な男を捕らえましたガチャ。あ、あ、あ、こりゃあいい見物に行くぞミスオールサンデーふふ<笑>言い忘れてたがこの部屋は直に水に沈む じゃあな麦わらのルフィ。はははは。 上出来 だ, いい演技だって ーーーーーーミーロチョッパー た, さっき俺たちが暴れた場所に、敵の仲間が群がってきたあいつらも倒してルスの注意を引けばいいんだな ト, ト, トリエポ ル, ル, ル こ, こらへんじゃねえ 少しの間眠ってもらう。 俺が騒ぎの張本人だ。 トリレフォード ールコートデールシュレートー 待っててください これ以上騒ぎ立てる必要はなさそうだなそろそろ行くかこれは一体どういうことだ何が起きてるおいミスタープリスと名のる男が町のあちこちで暴れ回っていぃ<笑> がボスだな見つからぬように橋を渡ろう橋の前の奴らを片付けりゃ一致は上がりだ よし、いけそうだな。先を急ぐぞクリ 何とかしろここから俺たちをたいせがないともう内乱が始まっちゃったのもう少しだけ我慢してて必ず助けを呼んでくるから私は絶対にみんなを見捨てたりしない 何があったのかしら全部作戦通りサンジさん場所を教えてくれるかプリンセストリエポールコートレスコシュートお願い力を貸してトリエポールコートレス おい、檻の鍵を知らないか ミスタースビーのドルドルの力で檻の合鍵を作れないかしらえっ<スイー>、うん あの雑魚どももう許さん即刻この手で皆殺しにしてやるさっきの部屋はもう湖に沈んだから間一髪だったぜおい生きてるかルフィったく能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな ロドノはなぜ俺を助けた船長命令を聞いただけだこいつの気まぐれさ別に感謝もしなくていいと思うぜ、まあ、クロコダイルはどこだあっ気がついたうわ煙やんのかお前 行け今回だけだぜ俺がテネーラを見逃すのは次に会ったら命はないと思え麦わらのルフィああさあ行こうぜアルバーナはどっちだ向こう東へまっすぐよ お前嫌いじゃねん<笑>さっさといけ。<笑><笑> だけが過ぎたな、麦わらのルフィ。 一つだけ言っておくぞどうあがこうともお前じゃあぜったいうせにんーん。ョ<笑>ンには逃げられたがどのみちアルバーナに向かったエージェントが逃がさねビビはな怖衛くせに目に入るものみんなを助けようとするんだ。 おお前前がいる限り、までお前に向かっま勇者を知らぬ。うん 仕のいらね砂漠の便利だカンゴトスアタミス走るだけじゃ抜けられねえ思いっきり飛んじまえばっ、ざけんなもう遊びはこの辺でよかろう。俺とお前では海賊の格が違う俺はずっと真面目にやってるぞ ど, どのの <3ビ デ ınấu> あずるか、ま い方と訓練次第でいくらでも強い戦闘次第この俺に立ててたことも存分に後悔するのだなもう十分だろう負けの戦闘でこの俺にかなうものはこの世にないこれ以上お前に付き合ってる暇はない アルバーナへ向かううとしよッ俺を誰だと思ってる てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ麦わらのルフィこのグランドラインにゃよ<笑>苦しそうだなだがじきに楽になれる<笑> くだらねえ時間を過ごしたなぜ戦うの D の名を持つあなたたちよ D? どうやら無駄な質問みたいね。 ぼちぼち時間だ。 最悪ねだけど止めるわ船でちゃんと学んだのよ諦めの悪さなら俺たちは反乱を煽っているパロックワークスを止めるビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ、うん、ありがとうみんな分かってると思うがこの戦場には例の変身野郎がいる。 いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれない少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだいいなわわかったああの時の時れね一味がアラバスタに上陸する直前のことゴーイングメリー号に 謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きたヘッタイガツ彼は他人そっくりに変身できるマネマネのみの力を披露ルフィたちは大いに盛り上がりその正体を知らぬまま友情を育んだ友情ってやつは付き合った時間とは関係なしーんだが別れ際彼が バロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する一味はマネマネのみの力にどう対抗するか方策を練った印なら罰がいいまあビビかっこいいもんなうん私もそれがいい左腕に×印をつけその上から包帯を巻く一味とビビ少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出すこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた る数が多いな。ど ここに用はないはずミスターゼロ行きましょうそうだなソドモを見下すのも飽きてきたところだっうんうん、ってく なるのにま、だこの手ルフィさんたちは戦いを止めようとしているのお願いだから協力してこの戦いの勉強はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ そんなタッイン全体目標はバロックワークスに変更して<笑><笑> 荷物。みんな。死になさーい。やっけそうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。 アチシが守る俺の名はサンダ海の一流国家だこの国に手を出すなサンダル なるちていうドラー いたわ呆れたぜまだ息があんのかあんたの勝ちよ殺しなさいどうせあちしは組織に消される運命何をぐずぐずしてんのよさっさととどめよいい勝負だったもうそれ以上 言葉はい。らねえはずだぜ それで戦いの勢いが少しでも弱まれば。随分おかしな体を持ってる。<の音 TAKE><音> <hijo> 俺はスカスカの身送った全身刃物に入れ打撃斬撃は近くなるほど俺がお前に勝ったら俺は鉄でも切れるようになるか諦め俺は今まで剣士と名のランクに傷一つつけられたことはないお前の過去を知らせろ そういう思い出話はアルバムにでもしまっときないよすらかに死ね そう切るほどの実力があるかどうかな刀一本俺の技を受けきれるとは思えねえいいんだもう受けねえ覚悟はあるか上等一刀にい。いやい死死孫孫アトミックスパート 礼を言う俺はまだまだ強くなれる泥棒、うん、だぜお互い様だスタム 抵抗しても無駄だどうせこの人も四時半に吹き飛んじまえお前ら見てえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよあの男ならやってもおかしくないうう砲撃士を探して砲撃を止めなきゃ砲撃するなら高い位置からのはずだ 高い建物の近くに怪しいやつがいねえか探すぞ 今すぐ砲撃手<笑>ここししはどこにいるの て一番高い建物の上だって聞いたぞ 手間かけけさせてんじじゃゃねええ攻撃者はどこだをを受るるような場所を考えればサル も死ぬのよっバ場所教えて階段を登らなきゃならねえ高いところだねえ攻撃の場所を教えなさいよ サマラだって何度も目にしてるそういう場所だよ急がねえとここが吹っ飛んじゃうんだ 砲撃士の場所を教えてくれよち、貴様らだって何度も目にしてるそういう場所だよ 攻撃手ってのはどこにいるい一番高い建物の上だって聞いたぞサム分かったあそこ以外考えられない何度も見ていたはずなのに本殿だった攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ そそろそろ戻らないとまずそう。 いいじゃねえか。 ポーネグリフかニコロビ奇妙というかなんというか解読はできたのかええアラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築くそのために内乱を先導し国のの 鳥を狙ったさあ読んでみせろ世界最悪の軍事力古代兵器プルトンはどこにある記されていないわここには歴史しか記されていない何プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。 そうか残念だお前は優秀なパートナーだったがここで殺すとしよう<笑>オーネグリフのある場所へお前を連れて行けば兵器の情報は俺に譲るそういう協定だったしかし 最後にお前は公約を破ったこの国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえあなたがそういう行動に出るなら私にも考えがあるワニはどこだぶっ飛ばしてやるぞあいつあの奥ワニっぽいな。 なぜなら俺はあなから誰一人信用しちゃいねえからさ。 ねえはずだ他人の目的のために死んでどうするミビは人には死ぬなっていくせぬ自分は一番に命を捨てて人を助けようとするだからその厄介者を見捨てちまえばいいと俺は死なせたくねえから仲間だろうがどうあったも俺をぶちのめしたいらしい を見つるで壊れた柱から水が出たぞ。 ももしかしかたら、他の柱おーーーーーー<笑>前をぶっ飛ばせる 俺はてめえのような駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ諦めろビビが君を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえたとえてめえが死んでるか死んだ時はそれはそれだ <ス>ロケット お, お前がどこの誰だろうと<笑>俺はお前を超えていく<笑><笑>ゴムゴムのデザートスタート LAST HARD o r クククロロコダイルを撃破しバロックワークスは壊滅アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結したスカの間の休息と宴に興じるルフィたちだったが海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入るその相手は敵として戦ったミスター2 ボンクレーだだった立ちだからやさらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ部下とともに自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす男の道をそれるとも女の道をそれるとも踏み外せぬは人の道散らばもろとも。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 を証拠付けたらイ ビ, ビは罪人になるわこのまま黙って別れましょう。 何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ。